行きまはい行きます ね,、はい、行き ま, すねまああのなんだっけえっ、ー、と自由にやっていただいてはいリラックスしていただいて大丈夫ですからいやいやいや<笑>、えー、皆さんこんにちは星空写真家タイムラプスクリエイターの成井沢弘之ですけども今日はですね、えー、星祭りの会場からお送りします小海町の星と自然のフェスタの会場からお送りしておりますえー、今日はですね久しぶりの対談動画になりますがえっ、ー、と成形写真家の 前田のり子さんをお招きいたしました。よろしくお願いいたします。前さんこんにちは。よろしくお願いします。ます<笑>前田さん今年の2月にあの私のまだライブ配信慣れてない頃にライブ配信でゲスト参加いただいてあれなんか電波悪くて途中で終わったんですよけ。そ う, そう終わっちゃった風もすごかったんですよ、ね。そうそうそう。<笑>すごかったんですよね。なんか風防とかつけてなくてボホボホいって。そうそうそうそう。で途中でガバガガン切れた。そうそうそう。 <笑>その程度はすいませんでした。<笑>しただから<笑>まあそういうのもあって、ちょっとリベンジ で, ですね。あのこのチャンネルに出演していただきたいなと思って、えー、やっとく、それが実現したというような流れでございます。で、あの簡単に説明すると、あの前田さんはですね。あの、本当整形写真の？ 第一人者って言っていいですよね。いいですよね。いい何をおっしゃいますか。<笑>いらない謙遜が<笑><笑>本当に整形写真の第一人者とよ呼ぶ 呼, ぶ呼ばれるべき存在でして、えっ、ー、と私も整形写真始めた時にはもう前田さんのことをまあ知っててでこう前田さんブログをやってらっしゃるじゃないですか。それがなそれだけ長いです<笑>、はい。あれだいぶやってますよね。 あの実際4年2004年ぐらいからかな、はい、こうやっぱり個性出したくて新しい撮影地探すじゃないですか、はい、で、えー、写真撮ってここ誰か探して撮ったことあるのかなって見たら大体前田さんのブログ引っかかるんですよ、ね、よくうざいって言われます<笑>そのぐらいやっぱり前田さん の, その当時情報発信してたのもすごいですしあ と,、えー、と当時からそのガンガン整形写真撮ってってやっぱみんながこう、ね、見てた ザ h e 制限写真』のその作例っていうかまあ、自分の中でそういう、うん、本当にミスター制限写真っていう大表格なんですよね、うんうん。まあそんな方を今日はお招きしますんではいよろしくお願いいたします。お えーとそれでは、えー、いろいろ質問しますけれども、はいえー、前田さん星に興味持ったのっていつからだったんですか。中学2年の時です。中二ですか中です。中学校2年生の時。はい。それきっかけなのだったんですか。あの友達で同じクラスに醤油ちゃんっていうのがいたんですけど。醤油ちゃん。醤油ちゃん。醤油ちゃ ん, ちゃ ん, ちゃ ん, ちゃんって名だったんですけど、<笑>そいつがですね星好きで、んなんかねなんかいっぱい有名な流れ星見たみたいな話聞いたんですよ。はうはうはうでその時まで流れ星って。 なんか一生に一度ぐらいしか見られない貴重なもんだと思ってたら、うんうん、いや毎晩流れるよって聞いてマジかと思ってそこからなんですよへえ、はい、その醤油ちゃんはだいぶ天文歴その時もう長かったんですかあでもまあ、まあ、マニアってほどじゃないですけどそこそこ知っててあそうなんだでなんかでぐわーっと興味持ったんでそこからはなんか学校の図書館の天文の本を1ヶ月で全部読むとかえ それだいぶすごいです ね, それねいや。そんなことできるんですか。僕ではまるときは集中するんですよ。ああなるほどなるほど、えー、なるほど。そういう人いらっしゃいますね。そうい う, う, いう感じで。うん、多分自分もマイラさんまではいかなくてもちょっと似てるところある気がします。やっぱこうこう本当にそれが何なのかって知りたいってなったら。 すごいとことんこう研究しちゃうっていうか、ね、いや僕でも大佐さんに変わらないと思いますよそんなことない僕ねあ の, ねのやめてくださいそんなその機材の説明とかするじゃないですか<笑>あ私私がですか、うんはい、俺あれ無理なんですよあれはですね<笑>やっぱ前職のせいかな<笑> 前職のせいですかね、やっぱね、こう、販売員、私やってたので、はい、店頭でこうどういう商品ですよと説明する、ええところの仕事からこう、はいあの、天体望遠鏡メーカーに入ったっていうのがあったので、ええ、やっぱりなんか、その癖がね、抜けないんでしょうね、一、ね、通りやるじゃないですか、いろいろな機材とか、あ確かに、高いパーツとかまで。聞かれたら嫌だなみたいなことを考えてですね。 ななるとなんか天文機材でわからないことは梁澤さんに聞けみたい な, たないちょっととそそのちょっとそのやめてくださいい<笑><笑><笑>席が重いですねちょからそこすごいなと思って僕は機材結構そこまで追求しない<笑>うん、うん、もう決めたらそれでしばらく撮るみたいなところなんでどっちかっていうとこう撮影場所とかレイアウトとか、うんうんうんうん、そっちの方 かな、なるほど、なるほど、うんうんうん、当時お住まいってどちらだったんですか。その流星見ようよみたいな話ありました、ね。埼玉の岩月です。いや岩月で。岩槻です。流星群見えたんですか、当時って。まあ、結構まあまあ、今と変わらないかもしれないですけど、流星ぐらいは見れて、うん、でも。流星がきっかけなんですけど、結局夜外に出て、星座早見版でこう。オリオン座を中心として、こうやってったら面白くなっちゃって。で毎晩星座早見版出して。 そそれはたってんんですよああそうなんですすようなね、ええ、前田さんの幼少期ってあの前回天 理, さんがあの天理府の山口さんが対談出たんですけどね、はい、その時も言ってましたけどあの今みたいに GPV とか SCW とかウィンディとかないじゃないですか、はい、天気予報も調べるの難しいし、ええ、情報を調べようと思ったらネットで調べるっていう選択肢がないじゃないですかないですよ、ね、そんな中でや っ, ぱりやってきた方ってやっぱすごいなって本当思ってるんですけど。 どうやって天気調べてたんだろう。<笑>当時でも情報源で何だったんですか。あ、でも僕天気図かけましたよ、あの頃。わ、すごい。やっぱそういうスキルがあるんだ、はい。ちょっと勉強しましたけど。はい。機材のその情報とかってどこから仕入れたんですか。 えでももう本しかないですよね天文雑誌天文雑誌ぼろぼろになるまで読みましたもんねああやっぱそれね山口天仁さんも同じこと言ってたんだでああそうなんですねあ の, あのおまけみたいな記事が貴重だったじゃないですか、うんうんうんうん、当時だとほらあのスリービーチだとかあスリービーチもうグもワー見て<笑>はいはいでもうどうしても欲しいけど う, うちお金なかったんですよはいそれで昼ご飯を抜いて、はい、土曜日とかのお金貯めて ね、5000円ぐらいの屈折望遠鏡なんかで足立区まで買いに行きましたあそうなんですね、はい、あそれいつ頃の話ですかえそれ中2か中2の後半か中3ぐらいあじゃ あ, あのその流星群のっ、えー、とうゆちゃんに知り合って教えられて、はい、もうすぐ買いに行ったって感じですかそう で, いやでもねそれから半年ぐらいお金貯めなきゃいけなかったんででなんか 表記は6センチなのに実際5センチしかない望遠鏡を買って安物だったから、うんうん、その間にほらあの当時って藤井明さんの先生団ガイドブックとか持ってますも う, もう ボ, ロボロボロになるまで読むじゃないですかでそしてすごいこう憧れ で,、うんうん、でその5センチと望遠鏡で m 4 2に見た時のあのショックあ<笑>これしか見えないのか<笑>確かにそうです辺の 藤井さんとかあと私大野さんの方なんですけど、はいはい、大野さんの「星雲星団」なんか肉眼で見る星雲星団ガイドブックみたいな あ,、はいはい、あれマジでバイブルって感じですね。ねあの頃であの見た白河天文台の人たちの話とかが載ってる本とかも買ってなんか夢のようじゃないですかそうですよねチロの話とか泣いたなそうチロは実際会ってますからねそうあ千チロに会ってるんです か, か星になったチロのチロにだって星空への招待ってあったじゃないですかうんうんあれ毎年行ってて 撫でてましたマジかあなんかちょっと泣きそうになった今<笑><笑>ちょっと泣きそうになった今<笑>マジか<笑>あの そ, そんな待ってください話を戻しましょうか<笑>幼少期をこう過ごして、はいでえー、とカメラをテニスのはいつ頃なんですかで高校に入って天文部に入りたかったんですけど<笑>天文部なかったんですよなかったでしょうがないから写真部に入ったんですよああええ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 で高橋の P2 かな、うんうんうん、とか買ったりして P2 か今でも使っあのケアセックの川野線とか、はい、改造していまだに使ってるじゃないですか、ね、めちゃめちゃいいって言ってましたよ壊れないじゃないですか、うん、この間聞いたばっかすげえいいって<笑>そうそれで結局エック x とか、うん、ああなるほどね使ってもでもあの頃って、うん、今の成形写真ってなめられてたんですよあの頃は拡大した写真とかがもう正義でで あれ、整形って固定撮影って言ってたの、うんうんうん、初心者の撮る写真みたいないそうですね固定撮影そうですね、はい、なんか初心者が撮る写真の扱いだったんですよああ信じられない話ですよね今となってはそうでそう で, す、ね、でもなんかそういうのが好きだったんですよでもやっぱり僕もそれ大学も天文愛好会入ったんですけど、はい、そこで103円いとか使って、うんうん、結局オリオン座のこうバーナードルとか普通にあの手動ガイド1時間とかやったわけですよ<笑>こうやって追いかけるでしょ<笑> 雲、ね、の, の巣で十字線はっ作ってで自、自作で照明装置の巣蜘雲、うん、の巣で十字線貼るんですよ。え、何に貼るんですかアイピースのとこに。アイピースの上に。それでのあのうう LED 当ててで、その真ん中にあの明かり星やってでこう、手動ガイドとかやってます。それはあの、雲の糸をわざわざこう取ってくるんですかそうそうそうそう。うわっ、すげえ、それそんなこと言うんですよ。切れるじゃないですか。いや切れない意外と丈夫ですよあ、そうな 初耳あの頃みんなやってましたよ何分に一回しとかなそんな感じですかずーっとですよずーっとうんで ず, ずっと追っかけてるのを冬のマイナス10度の湯の丸高原とかで1時間ロスとかやってて40分ぐらいやったとこで三脚蹴飛ばしておじゃんとかね<笑><笑>それ私あの私はまあもちろん自動化されてる世代からスタートしてるんですけど、うんはい、手動ガイドってどんななのかなと思って一回やってみたんですよ、うん、あのその時は天体望遠鏡に アイピース十字線のやつつけて、はいはい、こうやったんですけど、えー、あ眠くなるんですよねあなるなるなるでこうでか当 た, ったら終わり当たってあもう一回最初からだみたいなのを味わったそ<笑>カメラを買ってえー、とまあ最初からじゃあ星撮り始めて周りで星撮ってる人いたんですかいやいないですはい。結構孤独にじゃあ撮影されてたんですか孤独にやってましたねはい俺は星だとはいお あ、でもて、て天文愛好会入ったから、うんうん、そこには、あの、ほら。あの、政経社新聞の部長の小林さんとか、僕の大学の先輩だから。え、小林さん、あの、小林さん。そう、え、そこに、あの、小林さん。そ当たってる、小林さん。のあの、小林さん。<笑>さん<笑>めっちゃ付き合い古いじゃないですか。そうなんですよ。マジ、小林幹也さん。そう、大学の先輩で、天文愛好会に。<笑> まあ、今となってはなんかフェイスブックの大きなそうですよ成型写真のコミュニティ運営されてま す, けどそうですよなんはいマジっすかそこからのおき合いなんですねへ、はい、えー、あ先輩だったんですか、えー、でその後はど、うんな感じで星人生を歩んでるんですかそのころから割りとほら天文雑誌とかってみんな応募したりするじゃないです か, なんか機材すごい機材買った人の勝ちみたいな時代がありますねいやでも今でも 結構そういういいあるじゃないですか、ええいね。今はでも画像処理もあるから違うかもしれないけどやっぱ機材いいのは正義っていうのはありますよねんかね そ, そんな空 気, そ空気ありますよねなんか社会人になったらちょっと飽きちゃって、うん、しばらくやってなかったんですよ、うんうんうん、何年ぐらいやってなかったんだろうやってたんですよ年に何回かは撮るけどなんか別にそれほどすごいマニアじゃなくて、うんまあ、たまに撮るねっていうぐらいが続いてたんですよ<笑>、うん ところがですねちょうどね1995年ぐらいか95年私15歳ですうん1995 <笑>年ぐらいに<笑>あの頃ねインターネットっていうのができたんですよああ、そうかそうですね Windows,、はい、Windows が、はい、できたんですよんでホームページっていうのができるっていうーん知ったきにこれは革命が起きたと思ったんですよああ、すごいそっちの線で 才をまず発揮したわけですねそれで当時ねお金なかったのにね多分ね5 6 0万かけたかな、うん、パワーマッキントッシュ7500とかね懐かしいそれであのなんか七尾のモニターとアルプスのプリッターとかえで揃えてホームページを作ったんですよ、うんうん、でちょうどその頃あのオーストラリアで星取ってきたコンテンツとあとあのヘールボップ ヘルボップ彗星かうんがあ近づいてきてたんですよでその時に「星空散歩」っていうホームページを作ったら当時ホームページなんか作ってる人いないんでんすごいアクセスになったんですよへえで、当時でどのぐらいアクセスあったんですか覚えてないんですけどもうね毎月雑誌社からなんか来たりあとテレビ1週間出ました1週間出た1週間、今月は前、えー、えそいくつの時ですか えそれは39歳くらいかなフェル・ボップのときでもやっぱ当時そのこのジャンルでネット上でそれこそ上発信してるっていなかったんじゃないですかいなかったんですよそうですよね、うん、マジかやばいですねそれそれは集中するわそうなんですよ<笑>引っ張りだこじゃないですかじゃあでだからホームページビルダーもないから HTML を覚えて、うん、自分でコード書いてで、うん、ホームページ作ったんですよなるほどねうん あのダイヤルアップのネットで11時過ぎないと定額にならないからとかああいうひどいネット環境で作ったんですよ<笑>ですはいでそこからブログに発展するんですかじゃあでやっぱりねみんなあのホームページ始めたんですよ、うんうん、そうすとやっぱ薄まっちゃうんですよ、うんうん、みんな始めたからでやってた時に2004年ぐらいになんかブログってのあるなって思ってなんか直感で ここに写真載せてって自分の写真のクオリティが上がったらなんか絶対いいことがあるに違いないってなんか確信があったんですよ、うんうんうんうん、でなんか淡々とやって毎週撮影行ってでその頃はイオスキスデジタルかなそれか 40D だったかどっちかその頃かそこそこ成形写真みたいなものが撮れるようになってきた頃かなカメラではいそうですね当時はね 40D はあれですよね A モデルがありましたよね、Hα を通す 40DA がありましたよね、ああ天体写真撮影用の、はい、そういう時代ですよね、ちょうど、なんか星をどんなんとか。5 d m II に移って、5 d m II ぐらいからですよねちんす、ちゃんと成形写真撮れるようになったよね。うん、そうです、あれからですよね、5D でいけんじゃねみたいになってて、m i 出たら、これもう。 完全ノイズ少ない時代、今使っても使えますもんねそのノイズレベル的にはそ う, そうそうそうそうだからあれからかなんで頻度を回して、うん、なんか全国取りに行くようになってでブログに上げてったらなんかねやっぱどんどん話きたんですよ、うん、その時はやっぱりデジタルが進化してる途中じゃないですか、うんうんうん、どんどんデジタルカメラの性能が良くなってるからこっちも現像の勉強とかするしやっぱ面白いですよねだから週末取り行って、 日曜日の夜7時ごろにブログを更新するっていう習慣がいまだに続いてるていああすごいなつやっぱ続けてるっていうのがすごいですねでも楽しくやってるこれ無理してないのでうん自分が楽しくやってるってことですか、ね、そう好きでやってるのででなんかいろんなお話が来て